こんばんばは今夜はねイルミネーション見物ということであの東京駅の丸の内駅舎のほうに来ておりますこのイベントの名前は東京道テラスというそうです東京駅とかその奥の中央郵便局のライトアップこれはねいつもやってますがこの木にね電球をくっつけてまあ、とりあえずこうキラキラさせるとこういうやり方はこれは夏とかはないですね夏とかは普通に葉っぱがあるからまあ、それはそれでいいんですよ 照明明の数が明日になるると増えるそうですだから、なんか明日来ればよかったような気がするんですが、明日の夜は私、東京いませんので、残念ですが、見に来ることもできませんやっぱ東京の景色でね、あの良さの演出、まあこれ、前からたまに言っていることですけど、まあ、その重要な要素はあの、私、タクシーなんじゃないかなと思うんですが、いかにも自動車という形をしている、えー、3 40年、もう形を変えていないこのタクシーね、でこれが今、向こうからやってきた、このジャパンタクシーに今、変わりつつあるわけですけど、あれになるとね、こう、 昔から東京にあるこういった建物がちょっとまた見え方が変わってきちゃうんじゃないかなというような気がするんですがどうでしょうかこれ、イチョウの木ですね、都内では至る所にイチョウの木があるんですけど、他のところはね、うちの近所とかにも生えてますか普通にまだ葉っぱは残してるんですよ、これ1本も残ってないんで、その代わりにここにこう見事にイルミネーションもしてあるわけですが、わざとこのために落としたのかな、他のとの所にはまだ普通に葉っぱあるんですけどね。 いいや、そんななことはないまだまだね、あの、たっぷりと葉っぱをつけっぱなしのイチョウの木もありますんで、これいいです、ね、なかなかこういう見え方はないですよ。イルミネーションの全般をなんか否定したりとか悪く言うつもりはないんですけど、ただ、もともとね、冬のこの時期にやるっていうのは植物がなくなっちゃって寂しいからイルミネーションやろうみたいなところがあるんで、のイルミネーションだけじゃなくてね、え通常 の, あの人間が計画的に整えたわけではないえ自然が作り出す美しい光景、自然のイベント、え例えば秋のイチョウとか春の青葉とか、 まあああるでしょうね、あの初夏のアジサイでも何でもいいですが、えー、誰もイベントとして作ってはいないそういったものに目を向けるのも東京の素晴らしい楽しみ方だと思いますよおーすごいなあっちでも結婚してて奥でも結婚してるのみんな結婚してるんですねあああこの辺来るとねいつも誰かしらが結婚してますこれなんだ土管んだろうなこれ あ, あなんのかよくわからない現代アートってやつかな あ、またあそこでも結婚してるな、もう結婚がね、1 0メートルおきに行われてますすんで、すごいですよ。まあでもやっぱりこれも綺麗ですけど私だったら、うん、朝のあのー、6時ぐらいのですね、ピーッとこう、朝の日差しが差し込んだ美しい初夏の丸の内、うん、もし私だったらそこで結婚するとしたら写真撮りたいですかねまあ、でも、そもそも、まあ散々ね、YouTube でもう人目に晒されてますんであんま結婚式とかね、そういうのはまあ、個人的にはあんまりやりたくないですけどね。 YouTube で散々いつも晒し物になってますんでまあそれは仕事だからね全然問題ないんですけどまあ結婚とかねそういうのぐらいは人に見つかんないところでしたいなというような気がしますこういう変なやつもあってですねなかなかいいんじゃないこれあいいなぁあロうちもなんかいろいろ変なものが新しくできますからね、まあ、私も挑戦してみたわけですけどあのー、名物のオフィスレディにいろいろと大笑いされるともあましたこれなんだ 桑田拓郎、ここなんかこう私の頭に似てるっちゃ似てるんじゃないのは似てるわ、こういうのってどうやって作るのかと、まあすごい気になりますけど、多分ここに地下からこう電源が取れるようになってるんでしょうね、でそれで人が上を踏んでも大丈夫なように覆って、でそれを木に、とりあえずこういう配電板みたいなものを仮にくっつけるんだな、でこれがまあスイッチの役割をするのか、スイッチはこっちなのか分かりませんが、いろんなところまでですね枝分かれするコードをなるべく目立たないところに這わせて。 えそれで、まあ、この木を灯すものとこの上で繊うに分岐してるの分かりますかこの分岐をしているところからまたお隣の木に移すそれで全体に1つの木を拠点としてイルミネーションの電気を供給するわけですか まあ、ちょうど5時半になりましたんで、定時退社のサラリーマン、そして OL が、まあ、続々と出てくるところですが、これもね、出てくるのにちょっとムラがあるようで、さっきはドカーッと来ましたが、今はいないんで、またきっとまた、だらーっとこう出てくるようになるんでしょうね、なんでそういう風になってるのか、エレベーターのせいかな、まあ、よく分かりませんが、この昔をイメージしたような三菱商事の本社が入っていると、このビル、まあ普通の人もなんか入れるらしいんで、ちょっとトイレ行きたいんだよな、客が あの、トイレ借りに行くいようなな場所ではなかったその申し訳ないといと言うかあのうに言いづら、もづ場所であった多分ね、この三菱美術館とかある、この辺だったら、なんかいかにも観光客向けって感じだからね、トイレもあるんじゃないですかで、ね、トイレ行ってきましたけど、いや、すごい綺麗だと思、もう飛び切りいいやつがありまして、な、ま、ん、あ、だって、飛び切りいいレストランがたくさん入ってるビルの中に入ってたんで、それはいいのがあるに決まってるんですけど、だからただで使わせてもらっちゃって、申し訳ないなって感じでしたが、このビルもすごいですね。 思ったより高いんだもうこの辺は高いビルばっかりだあのそれがすごいこんな感じで狭いところにたくさん並んでるんで、どういうビルがいっぱいあるの か, とかよくわかんないんですけど、あー、立派なもんだ、ど, こどう見てもこ う, こ, うこうですよ、これ麗じゃないですか、これね。 いいね丸の内、ぶらぶらしてねあの、丸の内っていうのは、ね、お金をたくさん使わせようとしてあの、どんなところに行っても高いんですよ、だからあの昔、私、東京駅でアルバイトしてたんですけど、その時もね、あのもう食事とか昼にするだけでお金かかってしょうがなかったんですが、まあ、意外と街の雰囲気が綺麗なんで、その雰囲気だけ見て帰ればね、実は何でも高いのですが、お金を使わないで住むという場所でもあります、すごいですね、こう東京ってこんな都会なんだいやー、素晴らしい、かっこいい、すごく綺麗 これ四つ立ってる建物がね、全部別々の建物っていうのがすごいですね。洒落系のある噴水もありまして、これ自体は単純に綺麗なんですが、あまり下は見てはいけないようです。掃除の担当の人が決まってないのかな。もうね、都会って綺麗できらびやか立派で、まあすごくいて楽しいところだとは思うんですけど。 でもなんかこうここにいてすごいお金を使いたいとかそういう気分になるかっていうと別にならならいんですよね、まあ、単純にいつも別にお金を使いたい気分にならないそもそもの問題もあるんですがあのなんだろうなここにあるおしゃれなカフェとかねあのおしゃれな、えー、そのお店とかねあのそういうものに特に関心がないって人は多いと思うんですけどね。綺麗っちゃ綺麗ですけど別にこんなもんいらんでしょう。 今の時期にクリスマスまではここ、えー、ライトアップイベントをやっている関係で通行止めにしてくれているんだそうです、だから今、横断歩道の端っこのところにしゃがんでそのまま撮ってるんですが、そういうこともできるし、確かにそういう点はイベントってありがたいですね、あのビルってのはどうしてもこういう道のど真ん中から見上げた方がおが大都会すごいなって感じがしますけど、これ、道の端っこからしかいつもはねあの車がいますから見上げることができませんので。 でもやっぱ年末の東京って綺麗ですね、これは確かあの、明治生命の本館ビルだったと思いますけど、あ, あ十分って書いたらそうなんだ、爆弾落とされても焼け残って、立派なもんですよ、あのー、変な無理やりの装飾というかね、えー、デコレーションみたいなことしなくてもいいと思うけど、今あるものをきれいに見せるためのライトアップっていうのは、素晴らしく、どんどんやってもらいたいですね、えー、向こうに見えているの、分かりますか、ここの突端のところ、ちょこんと突きれているのが東京タワーです。 で、それから、えー、ここのトラックの裏側のこのこの明かりこれですね、えー、全部が綺麗に今日はライトアップされてますね国会議事堂こうしたらね画面の真ん中警視庁の脇によく見えますよね柳の木の裏に紫の塔が立ってますけどあれは新宿のドコモタワーです まあ、こんな感じでね、東京は、いろんなところが、えー、今の時期は特に、までも割と通年、ライトアップされてますんで夜にビルの前まで行っておー、すごい立派だと言ってるだけであの東京の観光はあの終わりますんでねそれであの問題ないですからあの東京都民が実際にそうしてますのであの東京に行ったら意外とお金使わないで観光でできるんじゃないですかね今回は金使わずに1円も使わずにぶらぶら足で回っただけにしてはずいぶん上出来だった。 ぜひね視聴者の皆さんもお金をかけない東京観光、結構楽しいですからやってみてください。大変お す, すめです